とクくスタムシーこんにちは、レルンです。こしべらしてお腹はこしべらして、強ョーさんです。けーしべった。レルンは自然にしべってるところ、聞いたでしょう。まあ、ね。けど、視聴者の皆さんには、こしべて声聞かせることになるね 何見どうさっき見てっまあ、はにと。てーーーのお舞いに行おーい今日はレルをしからね特 つられちゃやなら、このまは首から上までオンにするよ。この姿、どっかで見たことあるよね。そんなことを気にしないで、ゆっくりし て, いて、ね、それは、後半に降りましょうね。はい。今回はね、レールの釣り合のシーズケースが自覚してるフリーの p c f レールへの曲げりをプレイしてみたいと思ってるよ。 僕たちには制作者さんの方にからの情報をリンプットされてるから。うん、しながな、こういう動物や感情なんか、素敵だね。いやー、今日、ね、レールにては、テンダーゲーマーだからな。感情すも切れないほど、さまざまプレールをとみなしておらろうなう。うん、そうだねー。そのら、プレールに回り、今日のガードを進めていけって。 えー、っと、今回取りあえずのゲームは、エロレン・モビー・エロレセンス・レクーズ・ーズーいわゆる、ダークシューティー・フッテリー・ジャーのゲームで、彼らを埋め尽くすことをーだ避けながら、敵をどんどん出してかけるみたいだね。あ、なら、どうなってみたことをるゲームだね。それもそうです。このゲームは シューリークをひずるくるして作られた作品なんだってさ。へえ、だから、色々いろと元ネタをマネガルーがあるんだね。っていうぐらい、スイーズは今日作で出て、初期の頃はマネガルになれるが多いんだけど、最近のスイーズでは結構独特な作品や出演になってきてるみたい。外。10割のスライムが確みされてきたんだね。 そういった製作所の成長をスピーズドッに追ってみていく方楽しいかね作品の特徴としては、多彩で独特な機能や音楽、謎の思い、世界観などは注目するところだね。登場する機能、ほぼ全員の走りだけでなく、手の傷やかなり深い設定があったりするみたい。で、音楽、スローキー。 フライングとかは全部製作者が作ったものだからこだわりが多いんだろうねいつもこのうで作ってるみたいだよねかんがり好でしまなきゃいいけどね死んだら、アヒルとアローのにしてあげながらねそうだねそういえばこのゲーム結構難しいテキ、まあ、ーだよなープまるのね かな。プレイヤーの上が通れるゲルだし実際このゲールは難度高いみたいだけど心配応無料。安心してくださいこのゲールは2013年の11月15日にリリースされて当初は LM のゲームリーって名前だったんだけど最近のアップデートで名前が LM から LM に変わったんだってさそれにとなって ラ顔やケーブル表を隠しようとするかなどがされたんだってへえそれらはかなりだったんだねケーブルがどうやらレでいいは難しいな ま, までもよかったのになそれでも苦手な人には難しいと思うからクリアできるようもになる理由は行動がもいいでケーブルンるだけでも楽しいでもらえればいいですできれば 文化説明欄によるリンク先からダウンロードが起業してられてるクリーエイタだなら迷法だしダウンロードするだけで正確だと思われるならお手軽だよちなみにこのメールの部品が関連したと言われてる11月11日は毎年メールの記念日ってことになってて制作士やドアのリタームたちが見頃頑張って持ってくれるた外だよ 私でリーリ、どういうー味メールなしも、私は何がやろうかなちなみに、動作環境は、運動自制度は、ちゃんちゃらしいんだけど、他の環境では、動作自制度らしいから、運動自制度は持ってないけど、とりあえず、動作されるか試してみてもいいかもねそんなところで、ロンらの解説は、こんなところです。 その後、詳しいことについては、プレイしながら解説するね。じゃあ、とりあえず、試しに、マグローブレイジでみようか。うも、ん、う、楽を頑張ってね。余裕、余裕。オンリーフレイだね。それじゃあ、ストーリーズラードを選んで、オンリーフレをプレイしてみようか。はい。ラ何のせい、楽は、必ずなのかな。Easy, n o r m アイアルの評価が評価されてるんだけどどうにしよ週かそれは一番難しいやつっしゃしゃサーラウンドアイアルだねレイク、大丈夫かないやて言わんでしょうおっきいチャイナルラメンみたいだね今回は主人公の日々俺やるさめさんでプレイしてみようねやるためだんを、チャする、 ールのリーで は, 最初はしかな い, いんだよねクリンをがされるみたいえそのもう一人の支持ようってどんなー人や一般論の手段だな今の道だよ。 っここで今回の動画をお示する時間になっちゃったみたいです 次回は、レイクをちゃんと練習をして、きちんとしたプレイグレイを見せられると思います。それじゃあ、次の動画で。